皆様どうぞ矢倉周りのスペースを大きくえお開けくださいよさこい湘南連盟の皆さんはえ演舞する体験に並列してください 里祭りも3年ぶりの開催となりえよざいソーラン連盟の皆様も力が入っていることと思いますえ本日はよざいソーラン連盟の皆様には4曲披露していただきますさあそれではよざいソーラン連盟の役員さんマイクをお願いいたします 海道のみさん、こんにちは四つ街道市を拠点に活動しております四つ街道舞岡と申します3年ぶりの小笠となっすこの地元で皆さんの前で演舞できることを感謝します。本日も全力の演舞にいたしますどうぞよろしくお願いいたします 命が燃えた日やがて全てを深い赤に染めて四街道を巻いてラクレにいざ Gracias.、Sí, シニえさ その昔、この国には神々が住き、さまざま不思議なことが起こっていた時代だった。そんな時代でさえ、こんな美しい景色を見ることができなかったのだ。毎日が、もみじが皆に重なり合う川一面も鮮やかな くれないに染める景色燃える思い激しい水の流れを真っ赤に染めて明るく光らくれない染まる夜空くれない明るく光るまい僕 最の皆さん手拍子よろしくお願いいたします。 なるありがとうございました。